次は高等園、高等園ですすおお客様にお願いします持ち主不明な荷物や危険物がありましたら触らずに乗務員または駅係員までお知らせください Thank、yeah. you. 私は左側です